演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日はじゃあチャンネル登録よろしくお願いしますジョージアロースタディーブレンドとジョージアアメリカのラテエスプレッソを飲み比べたいと思います多分こっちがブラックコーヒーでこっちがラテですねどんな感じなんだろうこっちはちょっと中身が見えませんが まずはブラックコーヒーの方から飲みたいと思います。どんな。深い苦味があるのかな。では、飲んでみます。うんー、味なんですけど。じゃ、ジョージア、ロースタリーブレンドは。 ブスッキリとしているんですけど甘さがなくて飲みやすいそんなコーヒーです苦みが程よくてちあ っ, ってなるような感じではなかったですなのでちょっと飲みたい時なんかにいいですねただ甘味とかに合わせるとなるともうちょっと苦い方がいいかもしれませんなので本当にコーヒーだけを味わいたいという時にいいですと思いますでこちらのアメリカンのエスプレスソはエスプレスソラテなんですけどそこまで 余っったたるさもなかったですねミルクが程よい感じで入っていてほんのりとした甘さを出してその味、ね、ちょっと苦味もあって程よいバランスをうまく保っているようなそんな感じでしたというわけでこれらはもうどちらも同じくこちらの点数とさせていただきます優劣がつかないんですよねただちょっともよりおい美味しいコーヒーもあるかなっていうことでこちらの点数としましたそれ